するしないそれでは今回のマーニョの匠ご覧ください何三曲開始です皆さん手配を開けてください ドラはイーワン、シアトシさん親がやってきました。きたね、これは。い。いですか。積もっちゃって。すっごくいいじゃないですか。ちっっこれ引くところがっぽいですよね。<笑>ぽくないですか。なんか難しくさせるです、ね。わかる。これでもポンポンポンのカンウーピンの五千八百はちょっと。やってないですよね。この今この手配だと現状。リーしたないです か, ですかを。もったいなく感じますもんね。 現状一万七千二百点のラス目。これは、はい、あのう、役割重なる前に切れた方で、先打ちしますお。ってことは何からだ。今のままですと、本店だったり、地位点も取らない。あ、まあ、ウーピンチはいいですよね。初日にはいいですか、うん。変化もありますし、ねはい 早かったですね今回来た来た来た来た。闇に構えたはい。手がかりシャドってリーチあります？一気にマクルリーチリーチですねリーチ打ちますよ。<笑>今のところ落ち着いてるようでちょっとドキドキしてますか？ではだこれ。来たのははい。これの今考えてるのは何ですか？嘘ソを切って。誰もじゃ大きい声で皆さんイヤホォンしてるんで。ですかはい。 はいなるほど、これですね。なんですけど、はい、初, 手に初手に9万の人が2人いるじゃないですか。ああ、はいはい、そうですねいい。ああ、なるほど、じゃあ、現状のままでも別に悪くはないってことですね。それも踏まえて、平戸選手はどういう選択にしますか 外さない。ないリーチもウーマンって。はい。リーチ。あ、リーチになった。きます、はい。リーチ。<笑>これ手出しの方がいいんですか。手出しの方がいいと思いますよ。だってウーマン不自然じゃないですか。これ今基本三枚切れてるから、なのでパーマン出る可能性もあるんで。うん、完全にパーマン狙いですね。<笑>声ちっちゃい。 想<笑>像がいいかどうかもわかんないんですよ、よねはい、結局、変わった両面だったりがじゃあ残ってるのかと聞かれたらこの捨て牌じゃわからないですしね。すねうん、いねでも、すごいですね、この手、泣きからテンパイでリーチをまず打つか打たないかもそうですし、待ち変えるパターンもそうですしいつリーチに行くかもかなり。 人によって分かれそうですね平取さんが選んだのはここでねから切りでのリーチ絶対リーチがないですよねこれ普段ないでしょう私ですか、うん、絶対がないでしょうえこれちなみにどうしますジで。 いやみたいなままですねなんか想像変化してもよくなさそ う, そう よ,、ね、よくないです よ,、ね、よくない可能性があるっていうね、うん、ところがやっぱそうですねだから今もう狙っちまいたいみたいなえでもウソを切のお話はすごくあの第2の選択で好きです全然手が合んないしねほんとですね今のところ、ま、さ, かさあ親のリーチをかけていますいっぱいが増えちゃうとね うん周りはね今のところ対応しているように見える山にまだ残っててもおかしくないですもんねこっちな、ね、ないと思いますはい積もれるかどうかそうそう困っているのか来ているのかお祈りしながらですね そうですね<笑>やばいよこれは最高の相撲ですね<笑>いやでもその変化だから絶対がないんですよねそうそうそうわかんないですからねねえ三郎荘がすごい絶対いいよっていう場ではないですから ね, 弾いそうですね、うん、ちょっと小声で三郎荘引いちゃいそうと。 あでも丁寧に二人は対応してますね親だからねづらいですももんね、うん、あもう筋寄ってますからねさあこの2位に上がれるかあとミみの手が止まったもうちょっとこれまだでも筋候補もたくさんありますよねあるね すげえニヤニヤしてないですか、ひのさん大丈夫。私ですか、うん？大丈夫です。<笑>はい。サボロスそうつまんないって思ってるでしょ。いやサボロスそう出会えるかなーみたいなのは思ってます、うん。どうでしょうか。でも一度あった変化それぐらいですね。先にパーマンいたどうしますよ。サボロスより先に。にかっこいいって言います。本当。うん 入局したらもうありがとうございましたそ<笑><笑>うだいない入局はまだしもこれサブロスを引いてきちゃったらちょっともうどうします<笑>でもウーワンでテンパイ外す外した時ってうんサブロスとなりますから ね, ね先にサブロス荘ですもんね結局ね危なかった<笑>今なんかもう気持ちはサブロスを持ってくるのってことですか<笑> 確かに確かに、ここかに世の中にね1種類4枚しかないですけど ね, そうすねうん確かにそうだ周りのね、安全配が足りるかどうかあ積もっ た, たパワーピーターン積も3色赤オールドラウンさあ決まったのはなんと6000ホールここに来てリーチ判断成功でございます、はい サブロス よ, りも先によかったですねウソーとパワーワンのシャンポンがいましたいてよかったですねさあ皆さんの手配も開けていただきましょうこのようになってますまたまたいるやっぱりパーー山に2枚でしたねあパワー1ンはい今回やっと本物ーって決まりました白鳥さんそうですね ちょっとほっとしましたほっとしましまたけど、い<笑>いやいやリーチがあの正しいかどうかわかんないですけど、しいですねまあ、とにかくもうこの9万2枚だけでプレッシャーかけつつ、うあのもう本当になんかスアンコーのリーチを打ってるような感覚ですよね、相手をもう抑えつけて。<笑> つもりにっったたリーチがままあうまくいったかなっいここの景色がまたちょっと違ったときは、あも う, 全然こうあのなってないうことですもんね、僕が最も嫌いなリーチなんで、<笑>それの<笑><チ><笑>巧みででやりました ね, ね、はい、でもそれはこの状況があってこそですから、皆さん、なん で,、ねはいはい、でもかんでもこうしてるわけじゃないので、時とた場合のそのね臨機応変にお使いいただきたい。はい、はい、ということで、まずこの6000オールのおかげでトップに立ちました、親<笑>、ね、が続きます。はい はい、どこまで展望伸びるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。